ご視聴ありがとうございます。ミニゴドウです。今日は、食わず嫌いを決定戦豆苗好きですか豆苗って言います。豆苗は、ワインドウ豆の若菜ななんです。スーツさんというヨウ部屋は、豆苗の栽培に失敗したらしいですよ。豆苗好きですか豆苗は、ータカロチンを豊富に含んでいます。ほうれん草と同じくらい含まれています。その他にも、ビタミン E やビタミン K、量産やビタミン C も豊富です。初めての豆苗です。くんくんくんくん。豆苗おいしいの おいしいかなおいしかったよ。どん好きですか もう、もう、いいでしょう。ビルアーム食べたい。糖尿もいいでしょ。ペロペロペロペロ。もう少し食べるか。 だくわず嫌いでしたご視聴ありがとうございました